こんにちは、アブです。今日はですね、月額〇〇円で365日ホテルに泊まり放題になるっていうサービスを見つけたんで、えー、発見したんで紹介していこうかなと思います。プラス、えー、メリット、デメリット、実際に今回使ってみて、えー、ここいまいちだなとか、ちょっとね、いまいちだよなとか思うところ、いいところ、悪いところっていうのがあったんで、それを紹介していくのと、プラス、あとはですね、えー、裏技。 コストパフォーマンスよく、えー、使う方法、安く使う方法の裏技を紹介するので、よかったら最後まで見ていただければと思います、えー。僕のチャンネルではですね、あの、旅しながらとか、あとはコストパフォーマンスに福岡の生活を、えー、アップしてます。よかったらチャンネル登録、応援登録お願いします。今日は、えー、365日、ホテルで泊まる、ホテルに泊まり放題になるサービスっていう紹介なんですけども、えー、皆さんご存知の方もいらっしゃるかなと思います。ハフというサービスを、えー、今回、 紹介していきます。で、これね、実際ね、ちょっとね、高かったりするわけですよ。365日っていう話もあるんですけども、えー、ホテルや、えー、ゲストハウスに泊まり放題になる月額サブスクリプションサービスになってます。これどういうことかっていうと、えー、1ヶ月間、8万2千円、8万2000円を支払うことによって30日間、どこでも泊まれるっていうサービスなんですよ。 ちょっと高いなとか思うじゃないですか。まあ、でもプラン結構いろいろあって、そのプランの紹介と、プラスどんなところに泊まれるかって話をしていきます。で、正直もう家いらないじゃんって話を僕が1年前に結構言ってたんですけども、家いらない、えー、ような生活ができるようになりました。このハフってサービスどれぐらいすごいかっていうと、2019年4月にスタートしたんですけれども、今2020年7月現在で22カ国。 え、176都市に拠点があって、で、200から300拠点ぐらいあるというふうに言われています。あ、ホテルが利用できるようになっているという感じです。え、で、問題はね、やっぱりね、値段なんですよね。30日で8万2千円って感じると、言われると、ちょっとね、高いなと思ったりするわけですよ。僕も家賃とか5万円、4万円とかの家賃のところで借りたりするんですけれども、まあね、とはいえ、世界各国泊まれるとはいえ、 なかなか8万円って出しにくかったりするじゃないですか。か今日はその8万円を安くする方法と裏技と、プラス実際に使ってきたメリットとデメリットも紹介していこうかなと思います。えー、特徴、まず1つ目のポイントなんですけれども、特徴、えー、個室も利用できるっていうところです。これね、面白いんですけども、やっぱね、世界各国いろんなところに日本人が経営してるようなゲストハウスがね、結構あるわけですよね。 22カ国176都市にあって200拠点ぐらい200箇所のホテルやゲストハウスを利用できるんですけれども大体が基本的にはね日本人のゲストハウス日本人が経営しているゲストハウスが主に使われるようになってますちょっとコロナの影響で海外には今行けないかなっていうことはあるんですけれども日本全国もめちゃくちゃ都市拠点があるんでそういったところにゲストハウスを中心に泊まることができます 365日。まあ、基本的にはこのサービスを使ってゲストハウスに泊まれるっていうような印象を持つといいかもしれません。なんでゲストハウスってどんなことかっていうと、例えばドミトリって皆さんご存知ですかなんていうんですかね。ベッドがね、2段ベッドが1部屋に4つぐらい置いてあって、で8人で利用できるようなワンルームに対して、えー、ね、あの下、下のベッドと上のベッドと。 でベッドの2段ベッドが4つぐらい置いてあるような部屋を一緒に使うっていうようなあのドミトリーだとかゲストハウスがほとんどなんですよああなんだあんまりね個室を毎日利用できるわけじゃないんだと思った方もいらっしゃると思うんですけども個室も利用することができます、えー、主にゲストハウスが多いんですけれども個室も利用できるっていうサービスがこのハフのサービスなんですよ なんで僕もねあの昔から知っててクラウドファンディングだとかで応援支援だとかしてたんですけどもなかなか使いにくかったんですよその理由がゲストハウスドミトリーちょっとね共同で寝る一部屋でルームシェアをしてみんなで寝るっていう形が多いゲストハウスが多かったんでそこでそれでねなかなか利用できなかったんですけども最近は2020年7月現在は個室も利用できるお店が店舗が多くなってきたんで僕も今利用してるっていう感じです で、料金プランなんですけれども、30日で8万2千円。ちょっと高いなっていう方もいらっしゃると思います。僕も高いなと思いました、正直。で、10日で3万2千円っていうのもあります。10日で3万2千円かってなったら、まあ、うん、1泊3200円ぐらいになるから、まあまあいいかなっていうのがありますよね。で、5日、五日プランもあって、1万6千円のプランもあります。まあまあ、これも3200円、1日計算すると3200円なんで、まあまあまあまあ、まあ、 まあ、許容範囲なのかなと思いつつも結構えあの使いにくかったりねなんかねまあ使わなかったりするんじゃないかなと思ってなかなか登録しにくいっていうのがあるとでえ実際どんな人が使ってるのかっていうと結構ね旅人の人が使ってるかなと思いがちなんですが旅人の人ってなんていうんですかねあのコストパフォーマンスいい旅にすごい慣れてるんでえどこのゲストハウスがきれいで安いとかっていうのめちゃくちゃ知ってるんですよ海外行ったりすると例えばえカンボジアのシェムリアップ だとととかかででで行く600 600円で1泊600円泊泊まれるゲスストハウスがあったりとか僕が行った時324円とかありました324円のゲストハウス泊まってで生活してるっていう人もいたぐらい何ていうんですかね海外の東南アジア特に東南アジアだとかコストパフォーマンスいいすごく安いゲストハウスがあったりするんで旅人が意外に使ってないなっていう印象が強いのがこのサービスですただ今 あの海外に行けないっていう状況があって日本全国を回っていくと結構分かるんですけども日本のゲストハウスって意外に高いんですよえ宿泊所って結構高くて個室だと5000円とか6000円とか普通にミニマムでしますよねえ汚いまあちょっと言い方悪いかもしれないですけどちょっとねあの汚かったりするあのベビジネスホテルとかあるじゃないですかこれちょっとすごいタバコの匂いすごい残ってるしなんか壁見たらシミがついてるしみたいなホテルでも5000円だったりするんですよね で、そうなってくると、まあ3000、このサービスで行くと3200円から個室にも泊まることができるんで、すごいいいのかなというところです。で、結構利用されてる方は週末のリモートワーク、ワーケーションという形で、今コロナの影響でリモートワークする人が結構増えてきたんですよね。そのために、あの、リモートワークの場所として、えー、週末、沖縄行ったりだとか。 えー、週末福岡に行ってとか福岡のゲストハウスだとか福岡の個室を利用してとかあとは長崎がこれあのこのサービスの拠点になってるんで長崎に行って長崎で利用するっていう人も結構増えてるみたいです。 ちょっとした夏休みの羽伸ばしだったりだとかあとは最近学生さんの夏休みが近づいてきたんで学生さんも登録してどんどんどんどん使っててみんなでシェアしながらみんなで旅行行きながらっていうことをやってるような人も増えてるという感じで1つ目のポイントは個室も利用できるただしちょっと料金が難しいかなっていうところがありますとで次に紹介する2番目なんですけども料金を安くする裏技がありますよという話です これどういうことかっていうと、あの、30日で8万2000円ってやっぱちょっと高いじゃないですか。高いなと僕も思うわけですよ。で、今回ちょっと紹介の URL っていうのを発行していただきました。これ何かっていうと、あ、これ、あの、提供とかなんでもないんですけども、あの、2日で3000円っていうお試しのプランがあるんですよ。これが結構おすすめで、これどういうことかっていうと、2日間3000円なんで、2泊3日で3000円。なんで1泊1500円で泊まれる。 え、技があるんですよね。これもともとあるプランです。え、もともとあるプランで、ただし、このプランだと、ゲストハウス、え、ドミトリーに泊まるようなプランなんですよ。なんで、そこがなかなか泊まりにくいと、個室に泊まりにくいっていうのがあるんで、今回、え、概要欄に貼ってある URL から飛んでいただくと、紹介 URL っていう風な形になるんで、個室に泊まれるポイントがついてくるんですよ。 これちょっとね、ややこしいサービス、ややこしい、えー、システムなんですけれども、なんかね、500ポイント、500コインっていうのが付与されて、そのコインを使えると、あの個室に泊まりやすくなるっていう感じなんですよ。これがちょっとめんどくさいなと思うんですけども、その個室に泊まれる500円、500ポイント分のコインを付与される。まあ、要するに何が言いたいかっていうと、5回分の個室利用、だいた い, だ い, たい5回分の個室利用分の え、ポイントがついてくるんで、え、URL か飛んでいただいて登録すると、え、500円分の、500コイン分のポイントがついてくるという感じです。え、そうするとどういうことかっていうと、え、普通ドミトリーだとか、え、ゲストハウスに泊まり、泊まらないといけないんですけれども、それを利用することによって、個室でも利用できるという感じです。これ、え、個室を利用できるってなると、結構ね、1泊1500円なんでめちゃくちゃ安くて、で、利用しやすいのかなというところです。僕も今、え、個室利用。 1か月ねたい5回分ぐらい利用できるようになってるんでそのサービスを使いながら個室に泊まってっていうことをやってます2つ目裏技のところでいくと個室利用できる紹介 URL を概要欄に貼っとくんよかったら見てみてください 次、三つ目なんですけど、何かっていうと、デメリットです。デメリット。これね、利用してて、ちょっとこれいまいちだなと思うところがね、やっぱりあるんですよ。やっぱスタートアップってなると、ちょっとね、あなんかちょっとこれ使いにくいのって結構あったりするじゃないですか。それをちょっとセキュレラにお話しできればなと思います。えー、普通の予約サービスと違うっていうのが、ここのデメリットです。えー、例えば、ブッキングドットコムとか、アゴダとか、 えー、あとなんだろうな、じゃらんとかあるじゃないですか。そういう予約サービスって、えー、空き状況が分かってて、で、ホテルここ、何月何日に行きますっていうふうに決めて、確定、えー、ボタンを押せば、それで予約が完了するじゃないですか。ただ、このハフの場合、予約が完了しないんですよ。これがまたややこしくて。で、ハフのシステム上、ちょっとね、なんて言うんですかね、仲介なんですかね。えー、ゲストハウスとハフ書いて、僕、 らがいいいるみたなな感じのあのあ流れになっていて僕らが予約をハフにお願いして、ハフがまたそのホテルの会社に予約申請を出すみたいな感じになってるんですよ。なんで、ハフ側はそ の, あの予約の、なんていうんですかね、システムを仲介しないといけなくて、ダイレクトに僕らが予約完了っていうのができにくいっていうのがあるんですよ。なんで、どういうふうなプロセスを踏むかっていうと、一旦予約の申請を出します。で えー、その予約の申請がホテルに行って、それが返ってきて、予約完了になるんで、予約ができないっていうこともね、たまにあったりするんですよ。まあ、このね、システムはちょっと、今はね、改善されてるみたいなんですけども、どんどんどんどんね、ちょっとね、使いにくかったりするんで、そこ以外は、まあまあ、いいのかなっていうところ。そこも早くなったら結構予定組みやすいんですけども、予約したつもりだったのに、その予約がキャンセルされてしまうってなると、ちょっとね、めんどくさかったりするじゃないですか。そういうのがちょっとね、やりにくかったりとか。 あとは2人の予約ができなかったりするんですよ。1アカウント1人までっていうふうになってるんで、そういったところ で, 何て言うんですか、ね、月額のサブスクリプションになるんで、2人で個室を1つ利用したいなと思った時には、お伺いをホテル側に立てないといけなかったりするっていうのが、ちょっと分かりにくいところなのかなっていうところです。えー、今日はですね、そのハフのサービスを3つのポイントからお話ししていきました。 で、あともう一つ、えー、僕が、あのー、お話ししたいなっていうのがあって、これ何かっていうと、実はこのハフのアンバサダーになることができました。これ何かっていうと、大体ね、ハフっていうサービスが1年に1回アンバサダーを募集するんですよ。これはあの実際にその僕が YouTube で発信したりだとか、Twitter で発信することを前提に応募者600人だったかな ?600 人の中から選ばれてアンバサダーになることができました。 で、僕自身のメリットとしては、どんどんどんどん旅をすることができて、プラス、ホテルを利用して、ツイッターにアップしたり、こういうふうに YouTube にアップすることによって、えー、発信できるというところです。えー、一回なったんで、このアンバサダーになることができたんで、紹介 URL を発行させていただいて、それを今、えー、シェアしてるって感じです。僕のメリットとしては、その紹介 URL に関しては全然、あのー、ね、メリットというか収入が入ってくるわけではないんですけれども、今回ね、おすすめの、えー、個室、 え、に泊まれる方法っていうのを見つけたんで、え、これをシェアして、させていただきました。ね、結構ね、こういった、あの、アンバサダーのサービスだとか、あとはいろいろ、え、旅好きな人におすすめの方法、え、とか、あのね、アンバサダーとか、なんていうんですかね、モニターとかって結構あるんですよ。旅のモニターとか、そういった、あの、情報だとかは、あの、僕のオンラインサロンで、どんどんどんどんアップしてます。え、募集したとき、募集されてるような案件だとか、あとはその募集案件に対してどんな営業をすればいいのか、 ツイッターやってますよとかインスタやってますよっていうのをどういうふうにアプローチすると受かりやすいのか採用してもらいやすいのかっていうところもシェアしていますんでよかったら裏側の情報とかオンラインサロンのメルマガを見ていただければと思います、えー、今日は、えー、ホテルに泊まる365日ホテルに泊まる方法サブスクリプションのお話でした個室利用もできますし176都市 にあるサービスなんで、結構使いやすいよと。で、裏技の部分、2番目のポイントでいくと、裏技の部分で、えー、お試しっていうのを2泊3日、3000円、1泊、えー、1500円で泊まれる方法があるんで、それを使ってみてください。っていうのと、プラス、えー、500円、500円じゃないわ。500ポイントを使って5回分の個室利用ができるような、だいたい5百五回分の個室利用ができるようなクーポン、えー、紹介 URL があるんで、よかったら概要欄から見てくださいと。 で、あとはデメリットとしては、まあちょっとね、分かりにくかったりするんで、やっぱスタートアップありがちなんで、結構その注意して使っていただければなと思います。というわけで、今日はこんな感じでありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。